その一つを半分に折り、赤いお花紙が見える方を向こう側にして角を丸く切ります真ん中の折り目のところをホッチキスで留め蛇腹を開いて折り山を潰しますクリーム色のお花紙だけを破らないように根元まで引っ張り出します先をまとめて 2センチくらいのところで切ります。切ったところに液体のりをたっぷりつけ、黄色い発泡スチロールビーズをつけて花粉にします。このまましっかり乾かしましょう。のりが乾いたら、花びらの根元を膨らませるように形を整えます。手のひらにのせて包むように、 全体を丸い形にします。画用紙で作った葉っぱをあしらったら缶つばきの完成です。白いつばきも綺麗だと思います。色紙に貼ったり、たくさん作ってつばきのトンネルにしたり、飾り方を工夫してください。